皆さん、こんにちは。小木部チキです、えー。チキズライブラリーでは、毎回おすすめの本を紹介していきたいと思います。今日紹介する本はこちら。ハームリダクションとは何かというタイトルの本です。実はこの本、私が帯を書いてるんですけれども、これとてもいい本なんですね。この本は何をテーマにしているのかというと、薬物依存症、そこから回復するための社会を作るために、どういった取り組みが必要なのか、そういったことが書かれているものなんです。 薬物依存症というのは回復可能な病気なんですがこの日本では刑罰の対象にもなっているんですね覚醒剤取締役法であるとか麻薬の取締りそうしたような対象にこの薬物依存がなっていることによって実は医療や回復それからさまざまな NPO 団体につながりにくくなっているのが現状でもあるんですそうした中で芸能人の方の薬物依存症問題で大きくネットであるとかテレビであるとか にぎわかしてしまうということがあったりするんですけれども、その際によく見るのは、ダメ絶対と言われている薬物に手を出した。反省が足りないんだ。というのが議論だったりするんですね。でも、薬物依存症というのは一つの病気です。病気になった人に対して、風邪をひいている、またひいたんだ、反省が足りない。というふうに言うようなもので、回復に必要なのは、むしろ効果的な治療というものを進めること。それから、効果的な治療につながりやすい社会を作るということなんですね。でそうしたものの中の一つが、ハームリダクションです。 ハームというのは害。で、リダクションというのは減らす。つまり、害を減らすというような方法がハームリダクションなんですね。例えば、日本以外のいくつかの国で導入されている面白い試みがあります。実際に公共機関が建物を用意して、その建物で注射針を配る。で、そこに、例えば薬物などを注射する人たちというのは、薬を打つために針をもらいに来るわけですね。 あるいはその期間の施設の中であれば、どこでも薬物を売っていいよというようなことを提案をしたりする。そういうことをすることによって、人々が表に出てきて、堂々と薬物を摂取するというような状況を作るわけです。また、ハームリダクションですから、例えば薬物使用の問題というのは、薬物そのものへの依存だけではないんですね。薬物を、例えば注射で回し打ちをする。そうすると、血液感染で感染症が広がるということも起こり得るわけですね。 その点注射器というものを新しいものを提供すれば感染症の拡大という点は改善することができるつまりハームをリダクションすることができるわけですそしてそのようにさまざまな注射針であるとかドラッグなどを提供することによって公共の建物に来てもらうでその公共の建物には、まあ、医師の方とかあるいはソーシャルワーカーの方が常駐していていろんな相談に対して応答するということができるわけですね 薬物について悩んでいるでもその方は実は薬物ではなくて貧困であるとか暴力とかそうしたようなところから逃れたくて薬物に手を出しているという人もいるわけですとなると真っ先にすべきことは薬物をやめさせることではなくて薬物を打たなくてはいけないような状況を改善することつまり貧困へのサポート暴力からの脱出こういったことを行っていくことが必要なんですねつまり薬物をダメ使った人は捕まえろという形で 懲罰主義で対応するのではなくて、薬物使用者の現状というものに寄り添って回復を一歩ずつ促していく。そうした発想がハームリダクションなんですね。この国で薬物使用者の方がニュースで取り上げられると、ワイドショーなどではがっかりしたとか反省してろとか、もっと厳罰化をというような声が上がります。しかしそういった厳罰化というのは、むしろ薬物使用の再犯に対しては逆効果だというデータも出ています。本当に必要な 薬物依存対策は何か本当に必要な安心社会を作るための取り組みとは何かそうしたことを考えるためにもぜひこの本手に取ってみてくださいハームリダクションとは何か紹介した識キライブラリーでしたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いですまたこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられておりますご支援ご協力よろしくお願いいたします